レッドリボン軍の復活は近いぞ悟空やベジータというやつはかなり強敵そうだヒーローの出番だなそういうことだあっという間にこの腐った世界を制圧できますよ何者だ正義のために命令を実行するスーパーヒーロー僕たちはそのために作られたんだピッコロさん。ーゴハ起動してしまえプルズポールスーパースーパーヒーロー入場者プレゼントもらえる ここからが本気の戦いだ。い